どうも六代目です、えー、私も昨日気づいたんですけど天気予報見たら台風来てますね台風8号が来ている模様です、えー、今のところ沖縄の方には来そうですね、えー、これがやっぱり九州まで来るのかまあこの時期ってあんまり来ないんですけど九州の、まあ、私の佐賀の方にはどうなるかとにかくまあ沖縄の方にはどうやら今のところ行きそうですので 沖縄の方々、要注意してください、えー。4日午前、台風8号が発生いたしました。それでは皆さん、要注意して、日々の生活を過ごしましょう。6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。パソコンの方は